はい、よろしくお願いします。えっと、京都大学の岩崎です。えっと、プロテイム解析の定量の解析手法についてお話しさせていただきます。<笑>本講演で発表するのが、えっと、まあ、DA、DIA で定量値の特徴、利点、欠点と、あと、まあ、いろいろちょっと盛り込んでみたんですが、 えー、20分で終わらせようと思います。はい、では最初 の, あのこの上の3つからお話しさせていただきます。で、まあ、一番最初にちょっとお見せするのは、あのよく o s i e と iPS 系のプロテオム解析とかも結構やってるので、あのプロテオムを知らない人によく言われるのが、なんかシークエンサーみたいなもんですかってよく言われるんですけど、えっと、 シークエンサーじゃないっていうことを強く言いたいです。で、これはあの、本当えっと、先週とか先々週ぐらいに出た論文で、えっと、まあ、これ一番最後にもまた、えっと、引用させてもらうんですけど、えっと、いろんな RNSX 用の解析ツールっていうのが世の中にたくさん出てるんですけど、それがプロテオームで使えるかどうかっていう検証した論文になります。で、まあ、ここで、えっと、言いたいのはその検証した結果とかじゃなくて、 まあ、プロテオームは、まあ、ミッシングバリューが結構高く多くてで、マイクロアレイとか RNS エカは少ないんですよ。基本見えてくるので。で、リプロデューシビリティも、まあ、最近はちょっと上がってきたけど、LC をどうしても使うので、ちょっと低くて、でマイクロアレイ、RNS エカーもなんというか、なんというか 単, 単一キットでこう終わるので、リプロデューシビリティも、まあ、高いと。 でアバンダンスとしては使われるのはピークエリアとか、まあ、ますますの数とかが使われて r n s クとかはまあリードカウントが使われますでデータサイズがそこそこ大きいとでよく r n s クと同じですかって聞かれた時に、まあ、むしろマイクロアレイに近いですみたいなことを言うんですけど、えっと、この遺伝子発現のデータとしてはまあ連続値が あのピークエリアが使われるので連続値が使われるとカウントが使われるわけまあ3日間によっては簡単にはなるんですけどカウントが使われるわけではありませんということを認識していただいてでまあ同定手法の解説からしたいと思いますこれまでよく使われてきたのはこのデータディペンデントアクエディションという手法でしたでえっとまあこれはその まあ、全てのイオンを測ってるわけじゃないっていう代表的な例なんですけどえっとある時間例えば1秒ずつこのスキャンがこう進んでいくとしてでその中でスキャンの中で見えてきたイオンっていうのをこの丸で示してますでそのえっと例えば1秒間のうちに見えてきたマスの まあ、トップ10とかトップ5とかを選んで、で、これのますますを取って、えー、スペクトリ情報を取るっていうのを、こう、サイクル2、サイクル3、4、5って連続的にやるっていうのが、これまでの DDA の手法でした。で、えっと、最近、まあ、去年ぐらいから、まあ、すごく論文が増えてきた、このデータインディベンデントアクイディションっていう手法は、まあ、同じタイムスケールで、えっと、 このマス軸をこう分割してですねで例えば、まあ、高いところ低いところで一番低いところっていうイオンを全てマスに放り込んでマスマスを一遍に取っていくっていう手法になりますで、まあ、これを2345ってこう全部繰り返していくので、えっとまあ、すごく理想的には全てのイオンがマスに入ってって全てのスペクトルが得られる。 はずであるようなな情報体になっていますただ、えっと、ここはのじ時間軸一緒にしてるんですけど、えっと、この同じ例えば1秒とかのスキャンで、えっと、あのすごく感度のいい、えっと、マスマス情報を全部取れるかっていうその情報処理的なもの と, あとマスの感度とあと、えっと、どのこれあの混ざったスペクトルが得られるので どのスペクトルがどのマスに、あのえっと、どの単独のイオンに、えっと、由来しているかっていう情報とか、そのいろんなことをこの DIA では考慮しないといけないです。なので、えっとまあ、この解析が現実になったのは、えっと、本当に、えっと、すごく最近 で, で、この DDA のこれまでの蓄積がない、えっと、限りは、この DIA の発展も見られなかったと思われます。 で、定量手法としては、えっと、まあ、えっと、スペクトルが、えっと、同じイオンに対して何度も捉えるので、そのスペクトルのカウントを取る方法だったり、で、これをちょっと改良した MPI っていう方法だったり、あとはその、先ほども言ったようにピークエリアとしてデータが出るので、それを使って、えっと、IVAC とか MAXLFQ といった まあ、主にそのドイツのグループたちが、えっと、よく出してきている手法だったりあとは単純に同定されたピークのエリアっていうのを、えっと、合計した値とかが使われてきます。で、えっと、ちょっとまとめたんですけど、まあ、DDA のマスっていうのはさっきも言ったようにある特定のイオンっていうのを選択して。 でそれをそれぞれフラグメントを取って、えー、ペプチドを同定していきますで。この MS1 の状態では、そのピークのエリアが出てくるので、この MS1 レベルの定量っていうのができます。DIA のマスでは、えっと、このマ ス,、えー、とマス1のところ と,、えっと MS2 のところっていうのがあの連続値として得られるので、どっちもそのピークとして、 検出ができますでこの、えっと、d t a のマスのここだけそのエリア情報その定量的な情報はないんですけどここで定量的な情報を、えっと、得るために、まあ、開発されたのがこのアイソバリックラベリング法という手法で、えっと、資料を、まあ、114567といったように、えっと 同, いえー、っと同渋滞標識で標識をしてあげて で、えっと、その他の重さは全部一緒になるように調整されています。で、これを混ぜて測定してあげると、えっと、まあ、同じところにピークが来て、で、えっと、ここの、まあ、先端にタグがついてるんですけど、そこのタグだけが MS2 のそのエネルギーで飛んでいくようになっていて、で、それがこのレポータースペクトラムなんですけど、このレポータースペクトラムが、このそれぞれ混合した、えっと、資料に由来する、 定 量, 定量情報として使えるというこのアイソバリックラベリング法というのがあります。で、えっと、これあの具体的に実際のデータを示しています。これの横軸が M o バージ G 質量情報で、で、こっちがリテンションタイム、えっと、LC の情報です。で、えっと、まあこれ高さ、えっと、インデンシティなんですけど、まあ、非常に まあ、ヒーラーの200ナノグラムを打ち込んでますが、まあ、すごく情報量が多いということが分かると思います。で、これを一部分切り取ってこう見せているのが、えっと、これです。で、これあの、それぞれどれが、えっと、一種類のペプチドに由来するものかっていうのは、慣れてきたら多分パッと見で分かると思うんですけど、えっと、例えばこの赤で示したのは同じ。 えっと、ペプチドイオンの情報になります。まあ、これ、そのえっと、同じ、まあこれ、これがそれぞれ別のものかと思いきや、あの同位体を我々は必ず持っているので、同位体別のピーク情報が得られます。っていうえっとまあ、先ほど早川さんとか、えっと、吉澤さんとかが発表されたように、 モノアイソうっていうのは非常に重要な情報になるので、まあ、これだと一番高いこの左側のピークっていうのが、えっと、モノアイソの情報になってきます。で、えっと、それを、えっと、取った、これがあの同位体情報で、こっちがモノアイソうの情報で、で、これを、えっと、ますますを取ったときっていうのは、 えっと、こういういスペクトル情報になりますこれもあの縦に線が引いてあって先ほど吉田さんが言ってたみたいなこの BY イオンの情報がもう入っていてどこがマッチしてるかっていうのはもう分かってる表になってるんですけど、まあ、このようにその各スペクトルがえっとどのアミノ酸にの差にえっと由来するかっていうのを計算してどのペプチドかっていうのを推定していきます。 でえっと、この時にその得られる情報っていうのが、えっと、例えばこの m over g721 とかの、えっと、リテンションタイムを取った時に得られる XIC エクストラクテッドクロマトグラフを書きますとこのように、えっと、エリア情報が得られますでよくあの i の a c とか MAX マックス LFQ とかで使われるのは、まあ、このインテンシティ情報この一番高いトップのところの縦軸がよく使われますで私は結構エリアを使っちゃうんですけどエリアはこの積分値になりますでえっとそのスペクトルカウントとか mπ っていう情報はえっとこれますますを何度も取る場合が多いんですけどこれあの5回取った場合ですが えっと、このますますの数がスペクトルカウントです。えっと、このピークがピークエリアが大きければ大きいほどこの得られる回数は増えるし少なければ少ないほど得られる回数は少なくなるので、まあ、基本的には量に比例するという考え方です。あはいです。でそのますますの数とかペプチドの数で定量するっていうのは 非常によくやられるんですけど、それはそのやりやすいからっていうところがあると思います。ただ、えっと、後ほどまたお示しますけど、ばらつきは大きいです。で、えっと、エリアとかインテンシティっていうのは、えっとま、この生データから計算する必要がいちいちあります。そのあるペプチドが同定されたら、そのペプチドの、えっと、リテンションタイムにおける そのエリアを示さないといいとけないのでなんで結構その情報パソコンのパワーもかかるので時間かかりますただまあ最近はこっちがよく使われる場合の方が多いし、えっと、DIA でものピークエリアがまあメインで使われるのでこっちが使われることが多いですで、えっと、まあこれが一番よくあのきれいに示した例だなと思っている ですが、えっと、マティアス・マンたちのグループに、ユーゲン・コックス先生という物 理, 物理出身の天才がいるんですけど、あのマックス・クオントを使っ作っている人です。が、えっと、マックス DIA の、じゃあ違マックス LFQ の、えっと、論文を出した時のグラフになります。あ、えっと後でこの、えっと、マックス LFQ の、ま 求め方簡単な求め方っていうのは出すんですけど、えっと、先ほど言ったようにスペクトルカウントっていうのはそのますますを取った回数基本的には回数ですでサムドインテンシティっていうのは、えっとまあ、ピークエリア計算した時にすべ、えっとまあ、てのインテンシティをすべ、えっと、てのペプチドのインテンシティをタンパク質ごとに出して比較したものになります で、MAXLFQ はこのサムドインテンシティのちょっと派生版になります。で、えっと、この日とマップ、日の図は、す、え、べ、っと、て青がヒューマンのえっとサンプルを示してて、で、オレンジがえっと大腸菌のサンプルを示してます。で、えっと、同じ時に測定してるんですけど、1対3で混ぜて測定しているので、この分布が1対3になるようになれば、正解。 という図になっています。で、えっと、1のところは、これ横軸がログ2なので、まあ、0に来るべきなんですけど、まあ、うん、どれもちょっとずれてはいます。で、この差が3倍になればいいんです。で、ログ2の、えっと、で、直した3倍っていうのは 1.58 なので、ここの差が 1.58 になればいいと。で、えっと、それを示したのはこっち、下の図になります。 でえっと、この横幅、それぞれの横幅が大きいほど、まあ、な何というかばらつきが大きい、まあうん、っていうことにともなると思うんですけど、ばらつきが大きい手法っていうのが、えっと、このスペクトルカウントです。特にあの低発言のところっていうのは、どうしてもそのカウントだけでは定量ができないところが多いので、ばらつきが大きくなります。 で、えっと、そうですね。で、えっと、サムドインテンシティとかサムドエリアって私はよく使うんですけど、は、まあ、基本的にはちょっと大きめに出ちゃうような傾向にあります。これ、あの、ミディアンをそれぞれ示してますが、えっと、人で、本当は0に出てほしいところは 0.37。で、ここが、まあ、本当は 1.58 に出てほしいんですけど、 まあ、2.32 と,、えっとちょっと大きめに出る傾向になります。で、この MAXLFQ は、えっと、そのサンプル間のレーをもとに、えっと、定量する手法なんですけど、これだとちょっと少なめに出るんです。えっと、本当は0に出てほしいところはマイナス 0.48。で、えっと、1.58 で出てきてほしいところは 1.21 と。なんで、まあ、今、いろんな手法出てるんですけど、 あのすごく理想的な定量手法っていうのは、まあ、そこまでなくて、えっとまあ、ちょっと大きめに出るかちょっとちっちゃめに出るかっていうあの性格があるっていうのは覚えておいた方がいいかもしれませんで、えっと、実際の計算手法に入っていきます、えっと M まあ、スペクトルカウントはスペクトル同じペプチドが何回 同定されたかっていうカウントをしているだけです。で、m パイはそこにそのオブザーバブルなペプチド数っていうのを、えー、と計算考慮に入れてます。このオブザーバブルのペプチドってなんだろうっていうのは、あの、えっと、人の例えば人のデータベースをトリプシン消化を、えっと、疑似的にやるっていうことができます。あの K と R で、切ってあげるとで K と R で切った、えっときに、マスにで測定可能なペプチドの大きさっていうのがあるので、えっと、それをタンパク質ごとに計算したのが、このオブザーバブルの数になります。で、それを同定されたオブザーブルの数で割ってあげたのが π で、でこれを、えっと、10に乗 せ, せたのが、えっと、mπ になります。 で、iBAC は、えっと、それに、まあ、これのプロテインインテンシティ版なんですけど、えっと、えー、その、同、え、定、ー、できたペプチドのインテンシティのサムを取ってあげて、それを、えー、オブザーバブルなペプチド数で割ってあげるというのが iBAC です。まあ、基本、あの、もっと正確にやるためには、 外表とかも入れて計算をしたりします。で MAXLFQ っていう値は最近、えー、DIANN とかでもそのデフォルト の, あの定量値として出てくる値なんですけどこれはえっとちょっと RNSX 寄りのなんか考え方になってあの例えばサンプルが6種類あった時に えっと、それぞれペプチドがどこで見つかってるかっていう表がこれになります。で、えっと、基本的には、えっと、例えばこの P2 のペプチド、どこでも見つかってますけど、えっと、これをサンプル間で比較する と,、えっとあのえっと、ペプチドはそのタンパク質の代表値なので、 定量値としては、まあ、それがそのまま使えるはずだっていう、えっと、考え方になります。で、基本的に私がこの論文から読み取ったのはその定量比、そのサンプル間の定量比を、えっと、共通するペプチドで出してあげて、でそれが、えっと、2個以上、えっと、サンプル間で出てくるものっていうのを えっと、定量値、まあえっと、使える定量値として、えっと、採用するとっていう、まあ、考え方です。えっとでまあ、この F が、まあ、このて比を取って定量値を出した後の結果なんですけど、えっと、この IF がゼロになっていますで。実際にはペプチドは同定はされているんですけど、その他の資料とかぶっている えっと、ペプチドが、まあ、1, 1種類しかないんですね。で、この場合は F のそのペプチドのこのタンパク質に対する、えって、と、定量値っていうのがゼロになっていくというその解析するときに使われるえっと、ペプチドセットによって定量値がちょっとずつ変わってくる手法になります。でもう20分過ぎたのでえっと、サクッといきたいと思いますが。 えっと、でここで重要になってくるのはそのサンプル間で、えっと、定量値が出てこないこのミッシングバリューをいかに減らせるかっていうのが結構重要なんですね。っていう点ではその DTA はちょっと、えっと、難しいことが多いです。でえっと、これをあの自分が解析した結果なんですけど黒が共通で青いのが、えっと それぞれの測定でユニークに同定されてしまっているペプチドタンパクになります。DDA だとそのマッチビトインランといったような処理をしないと、この青いところが黒く埋まっていかないんですけど、DIA だと基本的に全て取ってくれるので、えっと、そのミッシングバリューが結構少なくて、少ないと。なんでそので、MAXLFQ のような手法をあの使う上では非常に DIA の方が有用であるような気はしています。で、えー、っといろいろあるんですけど、ただ MAXLFQ は、えっと、これ上がペプチドレベルで定量した結果でしたが、えっと、MAXLFQ とか i b a c とか使って計算した結果ですが、やはりちょっとこの理想的には赤のところに入ってほしいものがあの、ちょっと下にずれてくるんですね。 なので、マクセル FQ を使う場合は、定量値がこう低く見積もられやすいっていうのは考慮に入れる必要があります。で、えー、っと、定量値が出せるソフトウェアとしては、p e a スとか MS フラッカーとか m a x スコ n t が使えますで。マスコット、コメット、タンデムとか、そのデータベース検索エンジン、すごくいいんですけど、えっと、定量値としては、 ピークの定量値としては、えっと、追加のソフトを入れる必要があります。DIA に関しては、基本的にエリアを見ていくので、えっと、定量値も出ます。ただ、えっと、DIA、そのデータ解析の部分ですごく、えっと、情報量が多いので、その解析のスピードっていうのが非常に重要になってきます。で1ファイルで見たときに、まあ、今、去年、 解析した結果だと DIANN が最速で MAXDIA、MAXCONT Max が出している DIA 解析ソフトですけどが1ファイルでも4日かかるのでちょっ と,、えーっとはい、時間かかりすぎかなと思います。スペクトルノートはこの DIA よりなんですけど、まあ、十分使えるソフトではあると思います。8ファイル分なので。はいでえっと、実際に同定数ですが まあ、DDA、DIA 比較しますと、まあ、やはり同定数としては DIA の方が、えっと、今は伸びてくる傾向にあります。なので、えっとまあ、サイラのプロテオームとしては DIA を結構今は押して使っています。で最後、えっと、シングルセルですが、えっと、そうですねちょっとなん、えっと、このコメンタリー がすごくいいんで、ぜひ皆さん見てください。増田さんが書いた、えっと、2ページぐらいのコメンタリーなんですけど、シングルセルプロテオミクスの、えっと、手法について述べてますで。シングルセルで重要なのは、ロスの少ない飼料調整方法と、あと、いかにマスの感度を上げるかっていう方法にあります。で、マスの感度を上げるっていうときに、まあ、マス自体変える、そのマスの感度を えっと、めちゃくちゃ上げたその少ないものしか取らないっていう、えっと、機器を作るかもしくはアイソバリックタグを使うかという、まあ、この2点が今よく使われています。で、えっとまあ、よくこれが示してるんですけどアイソバリックタグを使う利点としてはこのブーストサンプルっていうのを用意してでそうするとそのアイソバリックタグって他の ところに干渉してくるので、どう、えっと、ていうか、えっと、童貞のと時に干渉って言い方は悪いな、えっと、ブーストサンプルがあると、どうていができるレベル の, そのスペクトルが得られるんですね。で、えっと、定量値としても、まあ、ブーストがあることで、ど定されるとそこのエリアが見に行けるので、 えっと、定量もできるとっていう手法になります。でもう1個はその、これ、えっと、マッティアス・マンたちの論文ですけど、えっと、マス自体の感度を上げていくことで、ま、1細胞で6細胞でも、えっと、ちゃんと、えっと、ペプチドイオンが見えて、ますますも取れてくる。ま、これ DIA が使われてますけど、えっとっていう方法になります。なのでこのでこ ス、まあの感度を上げるっていう手法で、まあ、この2つの手法がよく使われていくと思います。で、えっと、一番最初に示したこの、えっと、論文ですけど、RNSEC 用の解析メソッドもプロテオムのデータで結構使えるっていうことを書いてて、で、よくあの DSEC2 とか RNSEC でよく使うと思うんですけどあの、なかなかいいよっていうのを示してるんで。 ぜひ、えっと、見てあげてください。この最初の著者は、えっと、石山県でポスドクをしていた台湾人になります。はい。見てください。はい、で、えっと、まとめですが、まあ、定量方法についてお話しました。ますますの数を使う場合と、あのピークのエリアインテンシティっていうのを使う場合があります。ただ、まあ、もうちょい良い手法っていうのは出てくるはずです。でシングルセル解析は、 あま、ちょっとこれの述べてないんですけど r n s ックほどはばらつかないんですよねプロテオームだと。でも、まあ、プロテオームで用いるのは、まあ、100細胞ぐらいが現実的で100細胞ぐらい使っちゃえばそのバイオロジカルなデータも出るのかなとは思っています。で資料調整法とマスの感度がこのシングルセル解析ですごく重要になってくるので。 今だいたい度定数が1000とか2000タンパ白が結構限界なんですけど、まあここを良くしていくことでどんどん上がっていくとは思います。はい、すいません。以上です。